私たちの秀夫君は、17年間の人生を大血管転承という心臓病と共に歩んでおりました。高校生の時、ついに倒れ、駆け出すことになりました。秀夫君は数々の死を残しております、父の私が作曲しました。